へんやっそ I love you 迷うエイエイーはいはいはい、はい こにありはい「あつきおもい」月を「うっておもてあばらいわっしゃいませい」「いわっしゃいまわい」「いっしゃい」 頑張れありがとうございました。ありがとうございまし一度盛大な拍手をお願いします